<音楽><音楽><音楽>乾杯から始めない乾 杯, 乾 杯, 乾杯 せーのさあ始まりまし た, まりました少量チャンネル翔太ですうでーす少量でーすはいというわけで今回は、はい、酔っ払った勢いではいリップスティックチャレンジやってみたーー<笑>大丈夫かな恥ずかしいんだけど<笑><笑>酔っ払った勢いで<笑>買ってきたんですよリップスティックをねリップスティック リ ッ, プリップを買ってきて、うん、見てくれてる方とかにね、うん、あのやってみてほしいみたいなあーリクエストが、ね、そうあったので今回はシラフじゃちょっと恥ずかしいくな、うん、あの飲んだのちょこっと 何, 何杯6杯ぐらい飲んだら<笑><笑>ちょこっとじゃないけどい、ね、<笑>勢いでやっていこうと思います。 ルルールは、俺、何を買ってきてくれたか知らないんだよね、そうしょうちゃんが買ってきてくれたか。僕が集めてきたので、うんまあ、とりあえず、うん、どうしたらいいかな。だから、しょうちゃんがまず自分の口ぶりにそのリップを塗って、はい、あれだよね、うん、俺が途中して、うん、俺が当てられるかってことだよね、そ の, の, そのリップの味なのか、匂いなのか。はいはいはい オッケーじゃあ、うん、じゃあやりましょうじゃあまずえ俺はどうしたの目隠ししてたの目隠ししておのか、うん、うかじゃあ俺が目隠ししてる間にこれって紹介して、うん、しょうちゃんがよいしょえ俺<笑>まさかのしょうちゃんが俺の目を<笑><笑>まず一つ目はこちらです見たことあるかな多分見たことあると思 う, うこちらをやってみたいと思います あにあやがちょこっとあるね味もするのってねうーんどことなくどことなく あ, あ難しいだろうなこれえー、そうなんだはいじゃあとりあえず手を取ってくださ い, い, いはいということで今塗 っ, てる塗ったので、うん、じゃあこれにはいいくよ うん味<笑>味はしないあでも嗅いたことがある匂い甘いじゃちょっとこれだけじゃ難しいので、うん、この5種類の中でどれっていうやつにしようかあなるほどねうん、ななんだろうんだろう<笑><笑><笑> うかうん、今回用意したのがこの5種類なんですこちらまずニベアの、うんえー、とこれがハチミツの香りあ、うん、のやつあそれも<笑>、ね、めっちゃ次が、えー、ミルキーのそんななるんだそうやつうんそして次が美のえー、すごいよねかわいい これとこちら、うん、これはチェリーです。うんでこれがまたニベアでアップアップルの味、うん。このどれかだと思います。なるほどね。オッケーどれかな。 感じの匂いもするから、うん、ピノピ ノ,、うん ピ, ノね、ピノだと思う俺正解はじゃん本当に、<笑>本当 に,、うん、本当にでもミルキーかなとも思ったんだよね<笑>ミルキーの味でしたミルキーかー、うん、そうじゃあ次は僕が目隠しするのでああ逆にね、うん、お願いしますそうなん 意, 意外と 簡単かもしれないあすごい絶対これわかりそうな気がするはい、いいよ、はい、外してください見てない大丈夫見てない、ね、うん飲むんかい飲むんかいはい、はい わかる。えわかんない。もう一回つけて。え本当に？いい。はい。えいやー。はい。オッケー。えっとー。はい。あ わかんないけど、ちょっと直感でいくよ。うん。えっと、うん、ういくよ。なんかね二種類で迷ってるの。これ、えー、これかこれだと思う。ああ、チェリーか、うん、ハニーフレーバー？え、蜂蜜？行、うん、くよ。そんなに？行くよ、うん。これ。残念。えー、チェリーでした。<笑><笑>本当に。えー、わかんないもんなんだね。わかんないね。わかんないわ。 分かんないいいよ難難しい難しいねえ実はさあれかもね視覚とかの効果でさなんかチェリーって思い込んでる部分もあるのかも ね, ねもしかしたら、うん、じゃあ次逆パターンね俺目隠しするのかなはい OK いいよはい目隠ししますれ一番試したかったやつがあって、うん、これがやりたいのだった ちょっとこれで試してみたいと思います。でも本当なんかリップとしては本当にいいかもこれ。よい し, ょよいしょ。はい、って分けてできました。いいはずじゃ。いいよ眩ぶしい。ね。うん。じゃあ行かせていただきます。 <笑>あこれ分かった気がするんうんじゃあこれは分かった気がする今度こそピノほんとえ違う本んにいやピノ正解でイエーイだよ分かるのピノっぽかったほんとに、うん、俺, 俺自分で言ってさ分かんないと思ったもんほんと あ, あ、でも、ピノっぽい、うんうんうん、まあ選択肢もね絞られてきたっていうのもあるけど、ねうんうん、そうだね、うん、あとはどれとどれだっけあとはねこれとこれだね、うん、じゃあそれとそれ試してみようかそうだね、うんうん、でもなんかリップに塗りまくってるからすごい唇の潤いが半端ないね どっちかなこれでいきたいと思いますこれ形も変わるな塗りすぎかなめっちゃ塗ってるはい、いいよなんなんその<笑><笑>やる前に飲むっていうやつは<笑>はい、いいよ ゲームだからね。はい。うん、どっちだろう。どっちだろうって、もうこれとこれしかないからね。うん、ええー、どっちも該当するね。しかも、最後残った両方二部や。はい。はい。ええー、どっちかな、わかんないよ。どっちだ。単純に。うん 蜂蜜っぽい気もするの、うん、でもなんか逆手を取ってリンゴかなーとか思ったりもするんだけど、うん、リンゴででるでるでるでるでるでるでるでるでるでるでるでるでるでる正解おお俺これ塗った瞬間にあっリンゴって思ったけどねえでもわかんないと思うよあでもあれかも アップルバニラフレーバーだからかそのバニラの部分でね、うん、こっちのハニーフレーバーと似てるっていうののな感じかなったかった。えっ、ー、と結果は結果は俺、1対 1, 1, 対1か1対1だ引き分けはいというわけで、はい、<笑>今回 は, 今回は酔った勢い で, 勢いでリップスティックチャレンジ おやってみました結果は1対1、うん、ね、うん、でも面白いよねなんかうんリップでさこういういろんなフレーバーが出てるっていうのよかったね、うん、どこで買ったの、ね、これ新大久保のドン・キホーテで買った、うん、あドン・キホーテで売ってるんだそうそうそうそ う, そう、ね こんないろんな種類あるから、うん、ぜひ興味のある方はね、あの試してみたいかもしれないこれ全部あの潤いは結構ね、しっかりちゃんと潤って る, る。気、う、が、ん、これ恋人とやるといいと思う。あ、楽しいよね。楽しいと思う。うん、うん、楽しい。なのでぜひ試してみてください。はというわけで、はいはいはい、はい、今回はここまでにしたいと思います。はい、この動画が面白いと思っていただければ、チャンネル登録と高評価のボタンをお 願, お願いします。インスタ、ツイッター、ティックとックもお 願, お願いします。ではまた。